ェルターうっつきました内なる力からえるようにしましょうビリーダーは青の怖い人多いのよねなんでこっち来るの ゲが変わったわまっすぐ来られたらつけきれない仲間が見つかりそうよくつけきったわ 《機械置に釣られたらまずいから言うよないけど救助しましょ》なんとか逃げて。 見失ったんじゃない今のうちに治療しましょう結構使っっちゃったから急いで回さなきゃそろそろ工具箱使うわ。 エロディが発電機の場所知ってそうね。ここね。シェリルがチェイスしてる。頑張って。しまったわ、2つ発電機が、近いあともう一つはどこかしら 発電機の場所に釣ったから離れないわ。発電機蹴ってる間に行くわ。言うよないけど今しかないから逃げてちょうだい。 ケリルとは違う方向へ逃げるわうーんこっち何もなかったわまたあの隅っこつられちゃうごめんなさいああ惜しいビリーがライトアップされてきれい ありがとうしまったケートが狙われちゃうもうつくなんてナイスすぎるまだつけたばっかりだからゲートまで来るんじゃない ロッカーインは間に合わずタイミングばっちりね戻ったならゲート開けるわまずいわこっちに来る私が狙われてる間に 開けられるかしら開けるのギリギリ間に合わない。ハッチあるー。大丈夫かしらさっきの開けきれてなかったゲートも開いてるわね。 ゲートに近づいてたらやられてたわ。私ハッチから出るんでお願いします。みんなありがとう。えー